ハイファイイブ更新ですついに始まりました第1回目のユーラシア大陸横断です意気込みはいや意気込みは必ず日本に帰りますやっぱね旅始まってすぐなんだけど早速トラブルで皆さんに5月1日って言ってましたけど5月1日に配信するの実は不可能でした<笑>そう やっぱね、世界一周難しいあの、計画がマジ難し い, 難しいあの、ちょうど最後の晩餐を終えていろいろ配信のスケジュール話してたらこれ計画一日配信無理じゃねってなって今ちょっと急遽、あの、意気込みということで撮ってます。ったナはどんな感じ？あ、健康何なことしか言わない健康第一何なことしか言わないな、二<笑>人<笑>マジ盗まれないの、大将あと喧嘩やね、喧嘩俺らさん すると思うしないんじゃないしないと思うとりあえず楽しむこと大事、ね、ああ確かに<笑><笑><笑>それぐらいしか大丈夫ないでしょあっ<笑>分かった<笑>はいはいじゃあね今から一ヶ月後の六月一日チャンネル登録者数大予想<笑><笑><笑><笑>でもこれ1セアまで言わないと…今何人でした 1300ドル1ヶ月後でえー、とこれ外したやつなんか罰ゲームしよう6月いっぴの日の国で6月いっぴ時点のチャンネル登録者数から一番遠かったやつがダメねおおう嘘、ん、<笑><笑><笑><笑> 1900してあったら絶対<笑> 3000どうしようかなえだからこれもう一回やり直しでしょ <笑>い<つか><笑>ずるいまま、えー、まあまあ、まあ第一印象が大切やけんやっぱ本音がねうわ俺上げすぎたわそしたら罰ゲームは<笑>視聴者の人に決めてもらおうかは い, はい、はい、でもそれがよかろう 6月1日一番チャンネル登録者数に下がったやつがギリシャで罰ゲームしますんでこんな罰ゲームさせろっていうのをコメント欄に記入してくださいその中からピックアップしてギリシャで罰ゲームを実施しますので楽しんで見てくださいチャンネル登録も忘れなくよろしくお願いしますぜひ見てください最後までご視聴いただきありがとうございましたハッシュタグ更新